さあ、皆さん、手配を開けてください。松本さんは、なんちゃドラがチュンです、うん。手配をいただきましたが、まあ、形は悪くないですね。そうですね。だけどちょっと織田店の方がおお。お値段みたいに言うのに。 見えなない感じになって、はい、まあ 7, 8, 9ですか見えましたけどこれ難しいですねまあマンズが伸びたら一気通過もあるんでしかもこれ789って相当ならないんですよねこの2ピのターリャウメンターツの2面ターツを離いてねえここ並べなきゃいけないですもんねんちょっと魅力的ではないかなのででもちょっと上ん引きよりダイレクトのワンがいって一応789を一応見ま す, 見るんです、ね、僕は一応見ますこれ相当ならないんですけど あ結局どっかのペンチャンターツ払うことになるかもしれないんですけど、まあ、もしかしたら心がめっちゃ良くなったりするかもしれないんで一応めちゃくちゃ派手ですけどローワンから行きます行 き, きましたね、うんまあ、のやっぱりこのピンクの1000点よりも、うんうん、具形のリーチ3色の5200のがやっぱこの点気は確かに価値ありますよねもうラストかなり離れたんで野、はい、番が残ってるとはいえ高い手を上がりたいのは山々なんで、まあ、今、ペンチーワンとかハンパス入ったら2面ターツ払います。 おーかなりこう4着は遠のいたからっていう判断も大きいってことですかそうですね、休想をつもぎます、はい、親の現物ですが、うん、これはつもぎ親だったらね、やっぱ先制リーチ重視したいんで、2、うん、ピン残すって選択あるんですけど、今回、カンチャンペンちゃん2つなんで、結局ね、2ピンのターツを残して、どっからペンちゃん払ってもまだ具形が残ってると。うんうん なんで今回はちょっとね、広げようかなと思って、これは手出し難、うん、パワーもね、これ、ログワンパワーン引っ張っちゃったらね、ン、ま、ズの上がちょっと警戒されちゃうんで、スムーズなつもぎりがおすすめですか、おすすめです、はい、まあ、あとはもうね、安全度をちょっと買いながら、これもね、まあ、3色狙いますって言っても、うん、そうそう上がる形じゃないんで、うん、あれ、ローソン、上がましたね。<笑> 大物手を目指しててるってことですかね、う, い う, うん、そうですねまあこれはあと残り二局三局で親もない状態なんであそこはもう結構高い手が限定されてきますよね。ローピンを引きました。これもね789のいらない感じなんで捨て牌が目立ってきましたね本当にそうですねまあこれはしょうがないやっぱ展望を狙 う, う結構ありがちな捨て牌ですよねこういう展望確かに。親はむしろ即リーチとかね四リーズモデル1の2000オールとかでも全然いいんで。 三着目が近いんですよね。そうなんです、ま。でもね、ここで親を蹴ろうとしても一緒なんで、僕は焦ったりはそんなにしないです。もう両ピン照らしてきましたね。はい。特にまあ本一じゃないのかなって。で、ピンズで染めたいのかなと思ったら早くも出てきました。白、うん、が場に一枚切れ。でですね、僕はここでまああのピンクの線ってちょっと上がる気ないんでん、ちょっとこれ極端かもしれないですけど、スープいっちゃいます。かなり。 これはね、たんですかそうですね、ヤーピー入っても結構今現状選べなくて、はい、で三色上がりたくて、しかもハク重なったらちゃんと三色まであるんで。通ーとートちゃんと入れ替えてね。さらなる打点アップも含めて、うん、このハクを残したわけですね。はい、でもチーワン二枚切られて、<笑>もうすげえやっちまったなって思ってるところなんですよ。<笑>もうあの、ちっちゃく触れないから、もうやるなら大きくってことですよね。そうですね。 この岩も残すんですか。岩はね、これ純ちゃん三色があるんで、三、ね、<笑><笑>品残しま三<笑>品と言います。はい、両面ターツを並べていきました。うん、今はね、これでチー岩をチーするかどうか考えてますね。あんまり二枚目ですもんね。三枚目でね、ちょっとさすがにリッチ三色はね、ちょっと夢見がちなところ。でも純ちゃん三色の。 きっと<笑> 3900点もありますからね<笑>今までとはまたちょっと違ったテンションの地位が聞けました、うんはい、悩んでたところにちょうど出ましたね、うん、まあこれでね順、まあ、ん三色ね漫画になる可能性があるんだったらドライ1だったりしたらあれなんですけどここはそこまでね順ん三色になったしかも E1 残り2枚の E1 なんで<笑>厳しいですかうん白の方残しますちゃんタはまだ見て。うん これももうね、上がた次泣いたら、千点になりますね。千点になります、千点でもうしょうがないですね、これはもう、三枚目のチーワンをするしたら。<笑>もう上って、上がり放うみたいな感じなんで。あの、に、ね、二、三巡目頃のね、松本さんとはまたま、別人のようになりましたけどね、うん、うもう、そういう状況じゃなくなりましたからね。はい、状況じゃない。最初はやっぱり大きな夢を持って。そう。後半はやっぱり、こう、ね、悠々自適な。生活を送っていきたい。うん、そう、みんな最初は、ヒーローになりたいんですよ。はい。だけど、どこかで現実を見る。 そういうことこれもね白を重ねたらちゃんと三色だぜって思うけど親の初の現物をちとととときたいから白手いきますいいですねいいでしょう公務員打法そう公務員打法<笑>現実的ですねそう現実的です受けも含めての判断そう最初はプロ野球選手を夢見てね<笑>こうやってちょっとね、草野球から始めてねやんだけど、うん、やっぱり一握りか、まあ、もうダメだ、もう草野球だ、うん 試験何か受けようみたいなね。あとはね、早い情報があるのは、まあここがちょっとローソリストとし入ったんですけど、はい、ちょっとわかんないですね。国試とかかもしれないですよね。一応全部見えてる。はい、はい、はい、はないですね。はい、何が三枚言えだっけ。うん、でもは、はが自分の目から。四枚目ですか、これ。そうですね。ねえ。まあ、でもわかんないですね。相当。 ま統、あ、一手っぽくはないですよね。で、ピンズのほういでもなさそう。と、うん、うんトン。しょんぱいだね。ですね。ちょっとね、ま酷、あ、使だったとしたら、この初ちょっと怖いかもしれないですけど、うん、何か安全そうなハイが、ね、あれば変えたいんですけど、これもちょっとょ違いますね。あ、うん、ここでトップ目の下茶からリーチの声。 またステハイもね早い順目から、うん濃かでね、うだったりワ1だったり出てましたもんね、うん、僕の2着目の僕のラブナンから最初に処理してね、はいまあ、スピード感は感じたけどまあ、でも分かんないですよね全然うーんここはまあ僕はこれで初4枚目を切って奥志は<笑> な, <笑>ないよとお白も見えました、うん、4枚目、まあ、そんなにね黒志お怯えててもしょうがないんで チーピン現物じゃないですか、うん、そでパワー相場筋出たときに仕掛けますか、か仕掛けます今は仕掛けるんですけど、まあ、僕、これローアンパワーを着ててチーワンチしてるんで僕、僕ドラのチューン持ってねえだろうってさっきとおなあの前と同じ理由でドラのチューン持ってたら6、8、9から6とか、ね、遠回りしないですよね。しないんでサウピン、三ンピンも2面倒したん で, で僕、ドラのチューン持ってないかもって思われてますね。多分 あっても一枚もうん、ちゅんたんきはあるかもしれないですねちゅ、うんたんき、お高いです ね, そ う, ねそう、三色ドラドラとか、ちゃんと三色ドラドラとかがありそうなんでそれ現 物, 現物というあとは、現状三着目の親がどこまでこの曲粘るかですねそうですね、ちょっとあとはクレーチピン <笑>心の声が漏れています。触れない。現状ね、九番ね。<笑>通りそうだけど、通ってはいなかったのか。あ、でもチーワンが全米ですもんね。結構も切りやすい。そうなんですこれね、ペ低ションパイですね。あら。トンも一枚入りなんですけど、はいまあ、今現状通りそうなのが通ってるのがチーソーと三万といいます。 でまあ、残り一ペーとトンも当たるかもわかんないんで、で、国士っぽい人がいるとしたら、トンもしかしたら持ってるかもしれないですよね。トン切るときにちょっと証拠あったんで、うんうん、トン2枚から切ってる可能性も国士だったらね、ありますねある可能性あるんで、まあ、一応トンぐらいはいこうかなと思うます。それよりも、ちょっと天敗を目指すのが大事かなと思って なるほど。まあ、でも分からないですね、国士かも分からないし、全然。うーんうん、まあ、厳しかったことは確かですけどね、うん、親はとりあえずちょっとね、まだ降りてるか分からないですけど、受けてますね、通りそうな牌は切っていました、うん、9層、自分の目から4枚、小さが3枚見え、3枚見え、まあ、比較的安全層ではありますが。はい。 もうちょっと、まあ、ペイは、テンパイ取れたらいいなで残してた、はいだったんですけど、今回は。まあちょっと価値がないかなと思って。急走を切る価値もそんなにない手なので、一、はい、回チ ー, ソーを切って、ちょっと粘ります。でテンパったら、切るかもしれないですね。入れば、これペイ切る価値はあるかなと思いますね。泣いてもありですか。泣いてもありです。終盤であれば、終盤のほど取る価値はあると思います。 どうするか、うん、親は一応ね、九取1と一応、でもベタ折りではないと思うんで Q1、うんうん、ちょっとね、粘ってますねこれ U1 もね、親が一応親は張ってはいなさそうですかうん、なんか張ってたらこの順目でも現別ちのチュンドラさんとかだったらありますけどなんかリーチ打っても良さそうですよねまあそんなに闇金が入っててもおかしくないですけど、そこまでケアしてないです まあ立者の顔も濃いんでね、もしかしたら現物待ちで待ってる可能性もあるし。うんどうする？あと親は一回ですか？つまばい一回ですね。これでどうするか、この動き重要ですね。じゃあ悩んでじゃあ、これも二枚の可能性もありますね。まあさっきの、まあ、可能性の方が高いんですか？今、まあ、やっぱり数ワン中筋中筋の数ワンだったんだね、はい、一応、もしかしたら、うん、あの。 受けに困って数ーワンを切ってる可能性もありますよねあーそう手詰まって数ーワンに切ってる、はい、ただまあ9ワンといととして、まあ、ベタ折りじゃなさそうだなと思ってるんで、うんうん、もしかしたらアンパインに困って、うんうん、ひねり出してシャーチャのシャーなんで、うんうん、怖いからシャ ー, ャーのといととした可能性もありますよ ね, うすねはいもうウーピンで これはさすがにどうですかあと1回、いつ も, あるんですけどもう押すにはもう見合ってないですね、もうかなり見合ってな い, で, 厳しいですねし、まあ、シャアがちょっと証拠してシャアだったんで、うん、シャアがこれ単独の1枚じゃないだろうって思うんでまあ、今、完全に通りそうなのは E11 枚なんですけど、はい、でも今、そのシャアが単独じゃないだろうってうことで親に3万が今通る可能性が相当高いシャアが残ってる可能性が高いんで万はかなりっていうのは ああのまあ、シャアが単独じゃないと思ってるまだ手配にシャアが1枚持ってる1枚以上あると思ってるのでそうです ね, で な, ですねなので、まあ、今もしかしたら釣り転配して3万待ちになるかもしれないんで、うん、ここで3万切りますこの後先も大事夫だとすねあとツモバん1回あーそうそうこれはねさすが出ましたにもうこれはねを下りてますから、うん、ウルーピンを押すほどじゃないですね、はい、これでもう1回シャアになるんじゃないかなさらに今アンパイあったら切るかもしれない、うん 読み通りでしたこれでもしかしたらシャアと一応落としの間にサブロー1のテンパイが入りましたいって、ねはい、これで結局ね時にあどうしようってなりますもんね、うん、でこれで岩を安全に切れると、はい、しかもドラでしたねドラでしたはい、流局です流局はいテンパイの方開けてください う, どうでしょう開けてくださいはいシャアちゃんの一人テンパイでしたお、手当 た, る、ね、当たりでしたねさあ今回は 最初はこう面前で大きくいくぞというところから身軽になり、うん、なリーチに対してある程度テンパイは、ね、天敗は目指すだけど最後の危険牌だったり順面によっては降りるという、えー、いろんなこう変化がありりました ね, ねやっぱりずーっと大振りにしていくと天敗量とかももらえなくて自貧になっちゃうのでまあ最初は僕はスタイルとしては打点を大きく狙ってまあ中盤は天敗あテンパイやって親が連チャンしたらもう一局やろうと。はい そういう感じのスタイルでやってますねそして流局となりました、はい、この後親を迎えますからなかなか上がれないです<笑>頑張ってください頑張りますご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに